六代目です。琉球畳という言葉を聞いたことがありますか最近では一般的に琉球畳というと、ただのヘリがない畳と思われていることが多いんですが、これは違います。本来琉球畳は、七頭畳表、青表と呼ばれる畳表を使った畳が、まあ、ヘリがつこうがつく前が琉球畳なんですが、まあ、ここは最近ちょっと、 認知されている方の減りなし畳としてちょっとお伝えしたいと思います琉球畳、減りなし畳はなぜ高いのかこれはですね作業工程が現在の減り付き畳とは全く違うので効率がものすごく悪いです減り付き畳は、えー、表面の畳表を幅の方向でカットして機械で 機械でヘリをつけますここが重要で、ヘリなし畳は、えー、通常カットしてヘリをつける部分をカットせずに湿らかして時間をかけて戦が折れないように曲げるという作業が必要になります。これがあの難しくて時間がかかるので、機械でヘリをつけるより圧倒的に時間がかかってしまうということで、 琉球畳、減りなし畳は高くなります。だいたい半畳のサイズで1畳サイズの畳を作ると思っていただければ、そのぐらいの価格差がありますので、まあ、もっとある本物の琉球畳にすれば、本物の琉球畳で減りなしにすれば、もっと高いです。材料が高いですから、それともっと硬いですから。それでは